ぜひご一緒に踊ってくださいませ。 ですどの方も阿波踊りが大好きで明るさと美と根性を手とまに成長・阿波踊りを基本としながらも現代流も取り入れて暑さにも負けずいい汗を流していますこのご時世孤立解消にもなりまた芸術客のあの笑顔が忘れられず踊るアホで頑張っています 千葉青柳の皆様です。